皆さんこんにちは愛です今日は私のヘアケア家でどういう風にホームケアをしているのかっていうのを紹介していきたいと思いますこれが頭皮と、えっと、痛みのケアトリートメントっていうのか何て言ったらいいのかわからないような貼ってみたので今回これもリビューを一緒にやっていきたいと思いますすっごい痛んでて、まあ、まずはシャンプーからしていきたいと思います 私はずっとこのハーバラエッセンス中学校の頃めっちゃ流行ってこのバラの匂いがすごい好きだからこのシャンプーをずっと使ってますということでシャンプーしていきますもうやばい超聞こえるかな超キシキシもう髪の毛が言ってて、まあ、こんな感じでシャンプーをした後にこのエッセンスを塗っていきます 垂らしていくって言ったらいいのかなうん、お<笑>なんかリンゴリンゴみたいな匂いする頭皮ケアなので頭皮には気持ちいいでも頭皮ケアってなかなかさシャンプーはするけどこういう薬みたいなのってあんま自分でやらないからたまに夏場とかすごいいいかもあ、リンゴさん出る で櫛で溶かしますなんかトリートメントした時ってこのくしって溶かしてあげるのが結構重要らしくて。このぐらいでいいでかなということで5分ほど待ちたいと思います。 はい、でも5分ぐらい経ったのでこれを洗い流していきたいと思います洗い流し終わりましたなんかすっごい髪の毛柔らかくなった気がする、ね、ちょっとこれ乾かしてまた取りたいと思います、はい、そしたら髪の毛を乾かしていきたいと思いますこのさっき塗ったエッセンスと同じブランドの洗い流さないトリートメントも一緒に買えたので乾かす前にこんな でもこれ本当に、あの、特に広告とかではないので、結構ガチリビューをすると、あの髪の毛がすっごい柔らかくなった。 髪の毛乾かし終わりましたわかるかななんかね髪の毛がすごいふわふわなんか毛が一個一個細くなった感じがするんだよねで家で結構これはすごい簡単にできるので1週間に1回ぐらいケアしてあげると<笑>多分たぶんまたどんどんどんどん髪の毛がきれいになっていくんじゃないかなと思います 皆さんぜひぜひ韓国に来たら私が紹介したい商品買って帰ってみてもいいんじゃないかなと思います。<笑>はいということで今回も動画見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。